今日はですね手取り14万円から抜け出す方法についてまとめていきます手取り16万円の時にコツコツといろんなことを始めました結局年焼でいくと3000万円まで持っていくことができましたじゃあ実際にそれを達成するために何をやってきたのか事細かにご説明していきます僕のチャンネルではこうしたコスパ生活だとか手取り14万円でも生活できるようなコスパについてお話ししてますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします 今日は手取り14万円のあのバズった話をしていくんですけれども実際、えー、どうでしょうか皆さんの手取りって16万円20万円30万円の人もいますし50万円60万円100万円もっと高い人もいらっしゃると思います実際僕が昔手取り16万円で生活していたことがありましたでその前ですねもうあの銀行員だった時代もそんなに給料が高くなかったんで 手取り学面で20万円ぐらいだったので手取り16万円ぐらいだったかなという感じなんですけども実際、じゃ あ, あのどうやって生活してきたのかという話なんですけど も, もうたった一つ僕が抜け出した方法なんですけども何をしたのかというと副業です副業を始めました。 プラスもう一つやったことがありましてそれは生活費用の見直しをしたんですねこの二つについてお話をしていこうと思いますまず一つ目、えー、副業を始めたって話なんですけどもあの何をしたかっていうとやっぱりあの16万円14万円って結構厳しいんですよね生活する中でやっぱりその僕は通勤を車で行ってたんで車の車検代だとかをあの月額で割ったりするだとか、えー、ガソリン代月々いくらかかるとか駐車場代かかるし 携帯代、スマホ代かかるしで定期も買ってたので定期代もかかるというふうにいろいろともうんていうんですかねかかってくる費用が多いんですよね僕は会社員時代に例えば飲み会行ったとしても会社の飲み会であったとしてもやっぱり自分で払わないといけなかったりだとか接待で行ったとしてもあの上司は経費が落ちるけど僕は経費で落ちないとかっていうふうなことがいろいろありましたってなってくるとやっぱり16万円15万円だと家賃も払ってってなってくると手取りで使えるお金って少なくなりますよね じゃあ僕が何をしたかっていうともう手取りが少ないんだからもうよそから収入を得るしかないなっていうので副業を始めましたで実際あの考えてみた時にあバイトじゃないなと思ったんですよそれはそうですよねバイトだと労働を搾取されて労働時間もひたすら増やして、ね、自分で使えるお金を増やしていくそれじゃないなとで実際に16万円が20万円になったとしても その自分の休まる時間がないんだってあんまり見ないなって思っっっんですよねててなってきたらじゃあプチ企業かとプチ企業すれば自分の時間が作れるんじゃないか自分がの時間が作れるようなプチ企業をすればいいんじゃないかっていうので副業を始めてきましたなので僕のイメージでは起業家になるというかビジネスを持つとか自分のビジネスを持つためにどうしたらいいのかっていうのを勉強し始めたのがきっかけです 副業副業っていうふうに言ってるんですけども僕の感覚では趣味の延長で小遣いを稼ぐっていうようなお小遣いを稼ぐためのイメージで始めましたそれで一番初めに始めたのが投資なんですけども銀行員にいたんで投資感覚だとか投資の数字の管理だとか得意だなっていうふうに思ってたんですがやっぱり手取り16万円で投資ってまあ何も得られないんですよね で例えばもう一生懸命貯金したとして も, もう年間で100万円貯金できればいいかなぐらいのスモール投資家からするとめちゃくちゃちっちゃい、えー、量しかなかったわけですそうなってくると投資って違うなっていうのでやめたけどやっぱりあの継続させていくっていうのがあったんでその継続させていく過程を僕はブログで書きました例えば何のの銘柄の商品を買ったとか もう投資と言って も, もう投資信託なんですけどもう投資じゃないですよね投資じゃなくても貯金の域なんですけども投資信託で何を買ったとか投資信託の構造を SBI でっていうあのソフトバンクグループがやってる証券構造を開いてとかリーサークを使ってとかっていう形で節税をしたりったっていうふうにあの何を使ってどうしたかっていうのをブログに書きましたこれが僕の趣味でしたただしこの趣味が結構よくて あのブログで稼げるっていう話は結構皆さんあの聞いたことがあると思うんですけどもブログを使って収入を得る人って増えてきましたで僕はそのブログを使ってその買った銘柄を僕はブログでまとめてきましたで実際それが何が良かったかっていうと共感を得られるような書き方をしましたと例えば僕 の, あの手取り14万円になるとやっぱり100万円200万円ぐらいしか貯金できないわけですよ年間頑張ったとしてもですねってなってくるとそういった意味でちっちゃなあの小ロットしか買えない っていいい、うう意味で、もう小遣いが全然ない自分で使えるお金がない人にとっておすすめの銘柄をどんどんどんどん細かく書いてその上がり下がりを月ごとにどんどんどんどん書いていくっていうようなことをしましたそういったブログが共感を得てもらえてそこから読んでもらう人が増えてそこからブログの収入が増えるもう要するに何が言いたいかというとブログという趣味が収入の一つになりつつあったんですね そこからは僕は英語のブログを書いたりだとか、前回ブログ英語のブログの話をしてるんですけども、英語のブログを書いて、で1日3万人に読んでもらえて、英会話スクールから取材の依頼が来たりだとか、あとはセブ島の留学から実際にあの体験をして、あの1か月体験をして、取材書いてくれませんかというような依頼をもらったりだとかっていう形で、どんどんどんど ん, どんあの生活の趣味の一部だったブログが、えー、趣味から仕事に変わっていったとっいうような状況になっています。 で実際そういった意味でいろいろと副業を始めてでその副業を始めたいろんな挑戦談だとか失敗談をまとめていくというような趣味から仕事というような形ができたというふうに僕は成長してきましたでなんで要するにですねもう皆さん全然再現できるということですよ、えー、僕の時代はブログでしたが今の時代はおそらく YouTube なんで YouTube でそういった活動を、失敗談をまとめていって、自分の失敗談をまとめた上でそれを投稿していくと、投稿していきながら自分の試行錯誤の部分をセキュリティに語れば面白いんじゃないかなというふうに僕は思っています。で、2つ目、2つ目におすすめのポイント、やるべきポイントなんですけども、生活費の見直しです。生活費の見直しってものすごく重要です。なんでかっていうと、例えば、あの稼ぐよりも減らす方が結構簡単だったりするんですよね。 何が言いたいかっていうと例えば経営コンサルタントがやってるような赤字の企業を黒字にする方法なんですけどもそういった意味でも赤字の企業が何に経費を使っているのかもうザーッと見ます一番最初やることはで一番最初にザーッと見てその赤字の企業をどうやって黒字にするのかっていうふうにやるときにその無駄な費用をどんどんどん省いていくんですよねそれと同じように自分が使っている無駄な費用 例えば、毎月タバコにいくらかかってるとか、例えば飲み会にすごく行ってるとか、例えば、キャブからに行ったりだとかっていうふうにもしやられてる方がい ら, いらっしゃったら、そういった意味でもそれはなくてもいい。もしそれをストレス発散のために使っているのであれば、あの別のものでストレス発散させたりだとか、別の方法に変えることもできたりしますよね。そういった意味で今使っている経費、自分の小遣いの中で何が不要なのかっていうのを洗って、 いいざらいい、ね、全部書き出してそれを改善していくっていうのがポイントになりますもうやってるよとかそんな当たり前じゃないっていう風に思った方もいらっしゃると思うんですけどもこれを紙に書くっていうのがすごく重要でそれで箇条書きにして本当に必要かどうかっていうのをランキングに12345っていう風にするとすごく分かりやすくまとめやすいですで箇条書きにすると何がいいかっていうとやっぱりその必要だと思っていたものが よよくよく考えたら必要ないなといいうう思ってするわけです、ね、僕の場合保険に入ってたんですけどもその保険を見直ししましたで何をしたかっていうと生命保険控除っていうのが日本人だと使えるんですけども生命保険控除の控除金額に合うような保険を使ったりとかっていうふうに保険に払っていたお金を見直すことにできたりだとかあとはスマートフォン 今、格安 SIM っていうのが一般的になりましたが、2、3年前だとまだまだ浸透してなかったんですが、えー、僕は SIM フリーのスマホを持ってたんで、SIM フリーのスマホにして、SIM フリーから格安 SIM、格 安, 安い s i を購入したりだとか、というふうな形でもういろんな見直しができるっていうのが、えー、すごいおすすめのポイントです。生活費の見直しという意味で、自分が使っている費用を過剰書きにして。 借りを書にした後にそこからランキングをつけて自分でまとめていくっていうのがすごくいいんじゃないかなというふうに思っています要するに何がいいかっていうと稼ぐよりも減らす方が簡単なんですよっていうで減らすっていうふうに費用を減らすっていう意味では経営コンサルタントも結構使ってる技なんであの皆さんも使ってみて損はないかなというふうに思ってますでですねもう僕の話なんですけどもまずポイントは副業を始めていくと プチ企業業をして副業を始めたというのもポイント2つ目は生活費の見直しをしてどんどんどんどん使えるお金を増やしていくと。でプラスそれが終わったって何をすべきかっていうとその使えるお金を増やしてそこの使えるお金例えば5万円使っていた人が月々4万円になって1万円浮いたとしますねその1万円浮いたお金を使って自分の好きな趣味趣味という の, のの副業に投資していくっていうのがポイントです。 投資と聞くとちょっと変なニュアンスになるかもしれませんが1万円を自分の例えばですよブログを書くときに遅いパソコンを使っていたらスペックの高い早いパソコンに1万円貯金どんどんどんどんしていって自分のパソコンに使うとか例えば僕で言うと YouTube を撮るときに画質のいいスマホに変えたりだとか音声音質のいいスマホに変えたりするときに新しいスマホを購入したりだとか っていうふうな形でどんどんどんどん機材だとか自分の趣味に投資していくことによってよりその趣味の幅が広がっていくプラスあの生産性やあの作業スピードが上がっていくのでより良い作品ができていくっていうのがあります僕の場合でいくと旅に結構お金を使いましたこれ何でかというと旅に行くと旅に出会った人だとか旅で出会った人だとか旅であのいろいろな、ね、現地の人に会ったりだとか っていう風な形で現地の人に会った話をブログにまとめてでそのブログが読まれてで収入になっていくという形ができていたのでそういった意味でもどんどんどんどん趣味に投資をしていくと趣味にお金を使っていくというふうに流れを組んでいくと僕みたいに手取り16万円だった男が年収3000万円まで成長できるようになったとっいうのがありますで実際、あのー、今日の話をまとめると僕みたいな16万円の手取りだった男でも全然いけちゃうと。 あの適切な努力次第でいけるっていうのが、えー、今日のお話でした実際抜け出せます16万円だったとしてもやっぱりそれはあのー、情報収集だったりだとか自分の中で何が必要で何が不要なのかっていうのを過剰書きにしてどんどんどんどんそれを突き詰めていくことによってできちゃうっていうのがあるので皆さんも再現できる話かなっていうふうに思っています えー、僕のチャンネルではですねこうした月5万円だとかで生活するコスパの方法だったりだとかあの月々5万円稼げるような副業だとかフリーランスの営業の仕方だとか仕事の方法についてまとめています、えー、他の動画でもですねぜひぜひより細かくですねあの動画編集の仕事の仕方だとかライティングの仕事の仕方ブログの書き方だとかっていうふうにまとめてるんでよかったら別の動画も見ていただければなというふうに思います 今日はですね、手取り16万円から抜け出した方法のリアルについてまとめていきました。よかったらチャンネル登録お願いします。また動画の登録もして別の動画も見ていただければなとい う, ふうに思います。次の動画ではですね、コスパの生活についてまとめているので、よかったら概要欄見ていただければなとい う, ふうに思います。月5万円で生活する福岡の生活のリアルだとか、例えばセブトに移住してコスパ生活するときのリアルだとか、ジョージアという統合の国があるんですけども、統合の国で生活する。